どんなスタイルの男が好き？どんなスタイルの男が好き？どんなスタイルの男が好き？日本相撲選手みたいに太った男が好きなの？日本相撲選手みたいに太った男が好きなの？ 日本、相撲選手みたいに太った男が好きなの。そしたら、俺も、今日から、ダイエット、終わり。そしたら、俺も、今日から、ダイエット、終わり。そしたら、俺も、今日から、ダイエット終、ット終わり。好きだ。 き好きだ、すきだ。太っている、太っている。そしたら、そしたら。たらから、から、から。